推す道場軍一つ人格完成に努めること一つまことの道を守ること一つ努力の精神を養うこと一つ礼儀をもんずること一つ血気の湯をむしめること正面に礼眠いー ふわりだよーイェーイリアリティ2回目だけど3回目ーいやさ、この前さ、火曜日、ライムのさ、配信、自分の配信かと思ってさ、行っちゃってさ、<笑>ライムの配信に迷い込んじゃったんだよね。見てくれた超楽しかったよね。なんかあれだよ、あれ、あのー、 闇マシュマロそうだ闇マシュマロあの暗いマシュマロにこう解凍していくとい う, こうライムらしい企画だったんだけどまあ面白かったね武道家としての見解を申させていただきました<笑>あそうそれでさそのライムの配信のあのー、終わったあとなんだけどあそう違う違うライムの配信の時にさだるま落としをさせてくれて ライムの配信の時落ちてきただるま落としねこれを月でこう落とすつもりだったんだけど全然できなくてさすごい申し訳なくてさやっぱさライムの配信に来たのにこう技をしっかり決められないとい う, こう悔しさ悔しさがあったからこう居残り練習をしたわけですよツイッターで見てくれた人いるかなふわりが居残りだるま落とし練習特訓をしてるやつ だからさーこ、これは、だるまか<笑>ありがとう誰行くよみんな見ててフワリはやってみせるよ<笑>あ、ちょっと集中する行くよ これは成功だー<笑>これは成功だなんでやねん<笑>残っとるやない毎回こうだるまがね。ありがとうだるま落としーやっぱ特訓したかいがありましたなあ。あ聞いちゃった。あね。こうだるま落としのね居残り練習をしたんだけどなかなかね難しいよね。やっぱねポイントとしては力は0から1 ちゃんとねこう引きをしっかり大事にしたほうがいいんだよね、うん、ありがとうだるまいくぞテレテテテレテレテレテレテレテレテ ほらやりきりましたあっ。ありがとうございました。あ、違うか違うかいや嬉しい。糖質もさ制限してだるま落としを頑張ったわけですわ。あー、本番に強いね。ふわりね。敵子は違いますわ。やった。超ね。嬉しい。めっちゃ汗かいてる？ふー あ、そう。なるま年のね、特訓をしたっていうあの話でしたね。でさ、<笑>あちょっと疲れちゃった<笑>っ。あの、そう、ライムの生配信でさ、こう、三鎮立ち三鎮についてさ、教えてあげたの。こう、電車でどうしますかって言われたから、ふわりは電車で三鎮立ちしてますって言ったら、みんななんか、はみたいな。なんか、三鎮立ちの認知度がめちゃくちゃ低くて、おい お前ら、バキ見てないのかバキ見たらわかるだろう、三鎮立ちだよ。まあ、ね、こう三鎮立ちが、のね、認知度が低かったから、ふわりこれから、教えてあげる。ね、せっかく、せっかくだから、日常でもさ、役に立つ、三鎮立ちのね、立ち方を、教えるね。三鎮立ちってさ、こう、パッと見こう、パッと見ね。ただ、足を肩幅に開いて、 こうやって構えてるだけに見えるでしょうでもね、実際そんなことないのあの、結構準備とかプロセスね、プロセスプロセスが大事なんでねじゃあね、まずこう、三鎮立ちとか置いといてこう、みんなこう、肩幅に足開いてすってこう、立ってみて普段、こう立つ感じ見てるよせーの、ほい んー、そういうそういううちょっと待ってコメントは見るね<笑>戦い方はバキで学んだわかるふわりもね実践のね戦い方はちはっとっはで学んでる。バキはっはっはっはっはっはっうっはっはっはっはっ 息切れしてねえわちょっとあれだわ。誰も落としに全てを書きすぎたんだ<笑>あ。あ、そう。あ、立ち方今見てたんだ、ふわりは。まあね、そうだよね。大体の人がそういう立ち方でね、こう、現代社会のね、こう、スマホなのにこう、依存している人間の立ち方はそんな感じだよ。こんなんでしょ、こんなん<笑>でしょこんなんね三鎮立ち また三鎮立ちに戻るんだけど三鎮立ちで肝になるのが姿勢正しい姿勢今のみあのみんなの立ち方をさ見たけどお 前, もお前もお前もお前もお前も骨盤が寝ちゃってるんだよまずはねその寝ちゃってる骨盤とお前らのひん曲がった根性を叩き直してやるあねまず骨盤の立たせ方ね ちょっと、顔も肩幅に開いて、脱力をしてください。ふにゃふにゃ。で、上半身を前に倒す。だらーこれね、しっかり力を抜くのがコツかな。で、こっからなんだけど、ゆっくりと上体を元に戻しながら骨盤を立てる。あのね、イメージは自分の骨が積み木になった感じ。こ, こ、まず、 骨盤を立たせて背骨のいっぱいあるやつをトントントントンとこのせていく感じで胸を張ってスッでスッと立った時に足の裏の重心が土踏まず土踏まずに重心が乗っていると骨盤が立ってる証拠かかととかつま先の方に体重がいっちゃってると骨盤が寝ちゃってるからもう一回ゼロからやり直し。 ま、で、しっかり立てたとする。骨盤がしっかり立って、しっかりとした立ち方が立てたとする。では、早速三鎮立ちね、待ちに待った三鎮立ち。まず、正しい姿勢でしっかり立って、両足は肩幅。で、足なんだけど、八の字に開いて、内股をしっかりこう開くんじゃなくて締める。締めたこれがね、 三鎮立ちの一番のポイント。で、両脇はしっかりグッと脇を締める。この上半身の動きによって、体が安定して、素晴らしい三鎮立ちができます。でね、これみんなやってるこれ。これね、実際にしっかり三鎮立ちが取れれば、見て、やってみてわかると思うけど、 非常に安定感のある立ち方。で電車とかでこう三均立ちをしてもこれね、おっとっとっとうっとっとっとってならないの。三均ってずっと立ってられるんだよね。多少の負荷がかかってもオッケーバッチリー。でねこうまあ電車の中もそうだけどジェットコースターでね戦うとき三均立ちは向いてるね。まあそんな感じだわ。<笑><笑> <笑>ちょっと待ってコメントを読むね。3鎮これやってるってことでね。人長さん、3鎮。3鎮立ちは基本。基本だね、基本中の基本。あ吉武。吉武、遅かったな。<笑>遅刻だぞ、お前。腕立て10回。<笑>おレッドキャッスルが確かにぶれない。やってくれてる。ふわりの配信は見てるだけじゃだめ。 ちゃんんとやるんだよ分かったオオッケーオッケケーーでねこうェ ン, ン立ち今こうみんなマスターしたという前提で教えるね次はね応用編を教えてあげるよ応用編は牙牙立ち牙立ちちこれはより重心をグッと下に落とすことで安定した立ち方が可能な立ち方なんだよ で、足は大きく開く開んとね、三鎮立ちが肩幅だったからその倍かなしっかりこう、大きく開いて肩幅の倍ぐらいかなでこれもこれも大事なとこ足の親指は内側8の字8の字ねこうこう見てふわりの足を見て<笑>足を見てこう8の字でしょ8の字でで腰を落とすグッと。 で、この時、この時、また大事なポイントがあるんだよ。で8の字しめたから膝も、こう内側に行っちゃうと思うんだけど違う膝は外側こう足は内側、膝は外側で足の曲げ具合なんだけどこうやってパッとこう下見て見た膝を見て自分の親指見えてる 親指を見てるやつは腰が高えぞ腰をしっかり落とせこれはめちゃくちゃきついんだよ太ももめっちゃ太くなんぞこれはね結構きついんだけどこの立ち方をすればこうね相手がこう喧嘩とか足払らくバーンってこうくるじゃんバーンって内側とか外側とか足かけがそのね下段蹴りとかも。 変えられる素晴らしい立ち方なのだやってるこれちょっとコメントこの状態で見るわこれ使ってない筋肉おお、やってくれてるかそうかそうかそう使ってない筋肉を伸びるちょっとね運動こう準備運動してないとね足つるから気をつけるね あ、太ももピーピース素晴らしいお前は正解だ<笑>股間狙われないま、股間は狙われるけど骨掛けっていう技があるからまあ、それをマスターすれオッケー。えっと待って上段攻撃はどうすれば上段攻撃教えたじゃん上げ受けだよ外受けだよ内受けだよオッケーオッケー 無敵無敵<笑>いたたたたあっやってくれてる嬉しいそうなんだよふわりをねスッとできるけどこれは日ごろの鍛錬なのうんうんうんさあまあそんな感じだそんな感じだ<笑>長くなっちゃったけどさっそくあっお年玉ありがとう<笑>イエーイお年玉笑っちゃった 遠<笑>く<ーク>に<笑>ちょっとで、ね、小休止ふわりは果汁は摂 取, 摂取しません砂糖水です<笑>ねそうだえっ、ー、と長くなっちゃったけどトークテーマ遠くに行くね今までのは遠くじゃないから準備運動立ち方構造だからうんでやる気のある門下生はさっきの教えた牙立ちをしながら聞いてねー はい。じゃあ今日のテーマ、ほいり !VTuber になって変わったこと !VTuber になって変わったことか。あ、ね、ちょっと違うかもしれないんだけど、ふわり、お父さんいるんだよね。あ、みんなにも、あ、みんなにもいるか。そうかそうかそうか。<笑>でさ、そのお父さんとのストーリーなんだけど、 ハッピタプラ製でねお父さんと空手の鍛錬をしてるときですよ。ね1月、1月の初めね稽古始めっていうイベントがあるんだけど稽古をはじめとして極寒の海岸線沿いを空手着で走らされるの1月だよ1月あの空手着1枚だよ空手着ってさみんな着たことあるめちゃくちゃ冷たいの あの、おろしたてのジーパーより冷たいから。へへへへ。いもおろしたてのジーパーより硬いからね。うんうん。でさ、あのー、か海岸線、海岸線沿いを走るの、マラソンを。でね、今一応お父さんもね、指導者なんだけど、一緒に走ってくれると。ああ、やっぱお父さんもね、強くなる道を極めるものとして走ってくれると。でね、まあまずお父さんがさ、まあ、 ふわハンデやるから先に行けって言ってあ押すって言ってこう ふ, ふわりが先にこう走りマラソンに行くわけまあもちろんさふわり道着一枚だよ<笑>道着一枚でさ海岸線沿い走ってるねねめっちゃ寒くて痛いのもうさ寒くない寒くない痛い痛いので、つらいつらいんだよもうでもなんかもうはーはしながらこうえって走ってたら後ろからさ 遅いぞふわりーって聞こうやってえっお父さんはんでくれたのにもう追いついたのいやさすがお父さんだなーっていやもう早い追いつい追いついちゃったのかと思ってこう振り向いたのそしたらチリンチリンってこう<笑>自転車に乗ってんの自転車に乗ったお父さんが後ろからさすごい速さでふわりのことビーンってこう抜いてってお<笑> あってこう走ってねで乾燥したんだけどねで乾燥したご褒美にあったかーい豚汁がねもらえるのもうおいしかったあの豚汁はねでねお父さん豚汁もらう資格ないねもう、ないと思ったんだよだけど食べてたんだよ草だろ<笑>わかる草っていうかもうその時は怒りしかなかったね おだああとトン汁食べてた、わおわあって、<笑>優しいえ優しい誰が、<笑>あねそんなねめちゃくちゃふわりに厳しかったさお父さんが、ふわりがさ V チューバを始めてからさなんと動画を見てくれたんだよ、いやうれしかったなー。 VTuber 始めてから結構さお父さんふわりのことをさ気にかけてくれてるようになってさう、まあ、嬉しいなってふわりは思ったわけですわすごい厳しかったから嬉しかったでさそんなお父さんがさ LINE を送ってくれたの あ, ら あ, ちょあの LINE っていうのはそのあの、あれだよハピタプル製のテクノロジーの LINE だよなんかあのあの、ここでいう LINE 的なこう、ハピタプル製の LINE ここみたいなあのテレパシーみたいなやつがこう、来たんだよ LINE <笑>来たのお父さんからそでさ<笑>お父さんから来た LINE がこちら見たよん 高評価押しておいた。うわー嬉しい嬉しいお父さん見てくれたんだしかも、高評価押してくれたんだと思って、あ、超嬉しいと思って、ありがとうって感じだったんだけど、次、お父さんから来たラインがこちら。しかし、腰が高すぎる。お父さんから、ガチの、 レクリエーションが入りましたフフフフフフフフフフフフフふふフフフフフフフお父さんに習っフるフフフフフフフフフフフたんでこう腰が高いってフとかねやっぱ空手のフとかやるフフフフフフフフっフ悪いんだ。 そう、だから腰を落とさないきゃいけないなってでも自分で意識しないとさ腰って落ちないじゃんね<笑>コメント<笑>低評価も押されてないそううざねえなお父さん<笑>あのねあの動画自体は良かったけど腰の高さは低評価ってことですね<笑><笑>もうね厳しかった以外にねもうさだから。 もうね、そうこうやって来たからでもふわりは言い訳をしなかったあっすいませんでした腰を落とします押すってこう送っといたま<笑>あねうんこう腰がね高かったらあのふわりの今今からやるこうなんかいろいろやるやつやって腰が高かったらコメントで教えてお父さんに怒られるの嫌だからコメントで教えてくださーいはいじゃあねおっ おい、おいおいおい、おいおいお い, おい、もう20分も使っちゃったよ。<笑>三珍とかやってる場合じゃねえよ、もう覚えておいてよ、三珍ぐらいさ。<笑>それじゃあ、あそろそろコーナーね、コーナーに行ってみようか。いっ正面に、れ。あす。みんなと一緒に最強を目指す、割塾。 今日はね。一緒に護身。自分で身を守る。護身術を勉強しようと思うよ。あさあ、みんなさ日常生活を送ってれば不意に急に選択を迫られることってあるよね。そんな時さとっさに対応できなかったら日頃から。いくら鍛錬を積んでいても。 無意味だとフワリは思うんだということでいろんな状況で正しい対応ができるか実践形式でクイズ、問題、問題に挑戦していこうとあ、こぼうぇちょっと待って問題に挑戦していこうと思いますでこれね、今から出す問題はフワリも正解知らないからみんなでコメントとかねくれたらいいなみんなで一緒に強くなって 考えていこうな反対だった。フフフフ。すおすそう、おすだね。おすおすおす。はい。じゃあね、えっ、ー、と、まずは何事もチュートリアル。あ雪だるまがあるあっ消えちゃったありがとうございまーす。猫まっしぐらアートマークそしゃげさん、雪だるま賞ありがとうございまーす。はい。じゃあね、 まずは何事もゲームとかでもチュートリアル大事だからまあねこう簡単なチュートリアルの問題として1問出してもらいますでは第1問こちらピククニック中に熊と遭遇した正した正く対応せよぬるですわー<笑>これさフォアリの YouTube の動画みんな1話見てくれた 見てくれた門下生はさわかるよねー。ちょっとね、ちょっとね、あのコメント見るわ。死んだふりバカ野郎<笑>バカこっちかバカ野郎バカ野郎<笑>死んだふり。だから、クマは死にを食らうからダメだって言ったろまったくもう。あ、見たね。あああ<笑>正解。おっ<笑> ライムライムいいじゃないか山好きまあね、漢字で書いてしかったかなうんうんうんふふっ見た見たはわかったからこっち正解よってくれた、た<笑><笑>、他の人を餌にして逃げるダメだよ仲間大事にして<笑>うんねえじゃあさ正解フワリも言っていいかな正解はまずクマに対してそう 自分のの体を大きく見せるために威嚇のオーガノポーズからのまずそうあのー、二足歩行のクマを四足歩行に戻すのが大事だからそのためにさあこんな感じでクマは二足歩行から四足歩行に戻ります。 そしたらすかさずそう打ち下ろしてついイエーいえーこんな感じこんな感じいいねいいウォーミングアップだねそうそうそうそうあね一応見てくれた門下生の諸君は簡単な問題だったと思うまあこんな感じでねうんうんいろんな状況で正しく対応できるかやっていきますでは 次の、本番だよ本番次の問題どうぞ夜道を歩いていたら上半身裸の男が道を塞ぐように立っていた正しく対応せよこれ<笑> 夜, 道<笑>夜道この格好上半身裸で歩いて人 完全に不審者ですわ<笑>これねこれやばいやつだからあわかったこれはふわりがか弱い女の子だと思って答えるわうんうんじゃあなんてコメントを見てみようかな通報する警察を呼ぶああね定石定石まあ大事だよねまあねうんはい警察を呼びまーす <笑>警察を呼ぶブブーなの<笑>あーそっかそっか間に合わないのかそっかえー、って警察通してうんーってこうやられちゃうからあなるほどね、まあ、あくまで誤信の問題だからねじゃあ分かった分かったあちょっと待って下がって石を投げるここね東京だから道端に石は落ちておりませんあはっうんんんうん 先にシャツ貸してあげなよえへふわでもふわりパーカーこれ脱いだらふわりが通報されちゃうからちょっとふわりは無理だわあげられないうんうんふわりの尻尾を振る攻撃やってみるねふんふんふんふもおこら何もおこらねえじゃないか何もおこらなあいの イ, イノシジイノシジありがとう。えいいいいい <笑>イノシシありがとうじゃあねうんやっぱりこふわりはねふわりの考えねこう、か弱い女の子だと思ってやっぱりね女の子でもか弱い女の子でもできる攻撃をふわりはとるそれは何かというとまずお腹の痛い水月ね痛点痛点に向かって肘でえんぴ スタート相手のおでこを狙って利拳うぇーいいぇ<笑>ー<笑>やったやったあのさエンピから利拳って団体、あのー、空手のさ商談審査の項目でもあるぐらいこう、有名なコンボなんだよでさエンピは肘の硬いところで 相手の痛いところを突くからこれは女性でも弱い力でもできる素晴らしい技なのですまあね、ちゃんと通点を狙うのが大事だね<笑>正解ということで5わは優等生だなやっぱ日ごろから鍛錬しているだけあるわんじゃはい次の問題を行こうかなほいへへへ <笑><笑> 横, 断歩道にこ横断歩道に転がったボールを追いかけてオタクが飛び出してきたそこにトラックが正しく対応せよ正しくとは<笑>正しくとはじゃあねタクボール追っかけます<笑> オタクボールを追っかけて飛び出すかなあー分かった分かったあのキャプテン翼が好きなオタクなんだねなるほどねしょうがないかそれでしょうがなくないけどしょうがないかしょうがないしょうがないねここオタクが飛び出してきちゃった目の前にトラックねやっぱ相手はオタクだからふわりはこの言葉を大声で言うああそこに有名 S さんの新作アンソロジー同時誌がカッコ R18 してー なんでなんでなんで絶対だって走ってきちゃうそれ聞いたらさファンね有名さんだよふわりだって走ってきよねねえちょっと待ってじゃあコメント読もうかなえへへへ止まるんじゃねえぞ<笑>止まってないんだもん止まってないんだもん<笑>そのままに引かれるえ<笑> ふわりが一枚脱ぎがすぐひ向くりまた脱ぐの嫌だよ<笑>、うん、合唱して、うん、ほっとけば引かれる引か<笑>れたらダメだ大切な命を守るオタクでも大切な命<笑><笑>、うん、そうでしょだ っ, ってみんな答え答えをふわりに教えてあ回し受けね回し受けえ何オタクをオタクを回し受け おタクをましうけあトラックをましうけああなるほどねうーん近い近いかもあわかったわかったわかったわかったわかったわかったわ か, かったよこれは正解言うねトラックを素手で止める今のうちに行けオタクふわりが抑える イエーイー<笑>正解とは正解とは<笑>正しい正解とはだよこれ<笑>おたく早かったなうんやっぱりねこう一回トラックを止めてあげるのが大事なんかな俺<笑>、まあ、ぐらい言ってたらいいのにねおたくねあったく礼儀は知らんい、ね、おたくだな<笑>みんな分かったこれ <笑>ねそう、正解の例も言わないそう例も言わないじゃあねよしいくぞじゃあねこんな感じこんな感じだよ<笑>じゃあね次の問題行ってみようほい道を歩いていたらおじいちゃんが倒れている脈はない正しく対応せよ お前は、あの時の、アキスか。<笑>え、ちょっと待って、脈、脈測る脈。脈がない。てててれれれ、てててれれれれれれれ。あ、口元に、白い粉が。さささささ。ペロ。これは、青酸カリ。見た目は子供、頭脳大人。 そのまま名探偵ファーリ。真実はいつも一つ、これだ。え、え、だって脈がないって完全に死んでるじゃん、だから犯人を探すことは大事じゃないか。なんでこれが違うんだ。なんでだ、ちょっとまた教えてくれ。<笑>しかもかる。<笑>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 まずは埋葬あっ埋葬ねオッケーオッケ ー, オッケー埋葬してあげるうん、えー、<笑>あっ心肺蘇生法あっコンゴああコンゴねコンゴはねあね定石だねうん 強, 強く心臓を打つ技がコンゴケ商売でねやってるよねそっかなるほどね 心肺蘇生法ね、ふわりできるよ、い行くよ。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、起きろ、起きろ、起きろ。<笑>あ、起きた、起きた、よかったー、おじいちゃん起きたね。イエー。イエ ー, イイエーイ。いやー、これが正解だったとは。 まあね、心肺蘇生法だ大事だよねみんなね心肺蘇生法まあ訳して「今後」うん今後を打ってあげてくださーい<笑>ね綺きれいな顔して去ってったでしょおじいちゃんねバイバーイじゃあ次の問題だ次の問題いいを歩いていると肌の 青い外国人に話しかけられたあ、uh, ちょっとすいません。How can I go to Station from ははえ、え、ええ、え、え、ちちちちょょょょっっっっっっっっっっととととと、待って待待待待待て、てててててわわかかかかかななななない、あすませんんんう How how how can how can I get to 新宿新宿スタスタス タ, スタ新宿新宿スタジアム新宿スタジアム from 渋あ渋谷新宿スタジアム from 渋谷 あ な, るほどね、なるほどね。この人は、新宿か渋谷の出身ですわ。あ、ね。あ、待って待って待って。あー、渋谷の、渋谷の出身だよ。渋谷の出身で、こいつ、渋谷に行きたいのか、新宿に行きたいのか、どっちなんだよ。ちょっとわかんないわ。わかんない。わ か, かんない。ちょっと待って。 みんな分かったこれみ ん, みんな分かったちょっとコメントコメン ト, コメント助けてくれ買う<笑>んかちょっとすごいイライラしてるから早く<笑>すごいイライラしてるこの外国人の人待って待ってステーションステーションステーションステーションって何 駅でえ、こういう。え待って、新宿駅は渋谷ですか<笑>違うよ、違う新宿駅は渋谷ではないちょっとよくわかんないな、ちょっと待っ て, て<笑>えっと、はい、門下生の諸君はわかったかなうん。あ、待ってこ、こなり、こなりがこなり 私はどうしたら渋谷から新宿駅に行けます<笑>なるほどねあ、この人、新宿にいる ん, ん…新…新宿に行きたいんだね。なるほどね分かった分かった。新宿にお前は行きたいのかそうかそうか。んーでも、ふわり英語ん、ちょっと待って、ハワイ行ったから分かる。うーんと、<笑>うーんとえー、ゴーストレイト ちょっと待って笑<笑>適当に言っちゃダメかうーんちょっと待ってうーんまあそんな怒んないでよ<笑>今考えてるからうーんあわかったあクッキーパイセンおう I can't speak English なん<笑>でやねんなんでなんでうんとちょっと待ってうーんあかねこれこれ何語<笑> アカねじゃあアカネのやつ読むね<笑>うーんとえー、っとああ分かったああオッケーオッケーオッケーふわりのねふわりのねハワイ編ねオッケーオッケーダイヤモンドヘッドなんでなんでわ<笑>かんない分かんない う, ーんうんとうんわかったわかったもういいよいいよもうね ふわりが教えてあげるカモンカモンベイビーあ、カモンベイビーカモンベイビーこっちだこっちだふわり道場に連れてってやるよほら、こっち来いほらイエーイイエーイイエーイ正解しやした正解まあね、そういうことかまぁね、 こう説明するのが難しかったらとりあえずカモンカモンってジョイナスって言っときゃいいんで<笑>なるほどねなるほどオッケーオッケーわかったわかったみんなもねもしね青い肌の外国人にあったらしっかり道を教えてあげてくださー い, ほいーじゃあねこれ最後の問題かな最後の問題じゃあ最後の問題 行ってみよう。コンビニのバイト中怒り狂ったお客様がものすごい形相でクレームをつけてきた。正しく対応しよう。いいぞ持ってやれ。柿塾よしとけよしとけありがとう。<笑><笑>ですごい形相。確かにすごい怒っている背中で怒っているお客様ですね。 これねこれね、働いた人た働いたことのある人はわかると思うねこうふわりはね今はプータロをやっておりますけどもふわりも10年前にねたった一人、この地球という星で迷子になってここまでやってきたつまり答えがわかるということだ、まあ、じゃあやってみるわいらっしゃいませお客様そんな 背中で怒られていかがなさいました何肉まんが冷え切っていた大変申し訳ございません冷たい肉まんでさぞ体が冷えたでしょう一回こうやってね同意をするのが大事さぞ冷えたでしょう申し訳ございませんですがその肉まんはもともと 冷たいものでございますなんで<笑>うーん、ダメですかやっぱこ一回同意をしてからのね、もともとその肉まんは冷たかったですっていう答えはダメですかうん、ちょっとコメントを見ようかなああ、レッドキャッスル天上天下の構えをして対応するなるほどねちょっとやってみるわ大変失礼いたしました なーいちがかいふ<笑>えー、うんいっじゃあこれちょっと<笑>あー、オイルサーリンのね口に肉まんを詰め込むでちょっとやってみるねあー、失礼いたしましたこちらが蝦の肉まんでございますーギョムギョムギョムギョム 違いましたけど違いましたけどすごい怒ってますけど<笑>怒りが収まらないですけどちょっとどうしようどうしようちょっと待ってうーんと待ってコメントで答えをふわりにくださいあ背中に落書きをするわかったわかったちょっとちょっとあわかった今さ怒ってるからそれを こう落書きで、ニコッとさせればいいわけね。オッケーオッケーやってみるね。お客様失礼いたしますー。かきかきかき。かきかきかきかき。おーお、はい。失礼だよ。背中に書くな落書きを。そんなふわりでもわかるはダメだ。落書きをしちゃう。<笑>えーっと。あ、ヒントと。背中の口にあげないと。 でも背中の口開けたらめっちゃ怒ったよねうん<笑><笑>、えー、分かんないなーあーもう分かんない分かんない分かんない分かんないからこうするお客様申し訳ございません少々お待ちください 店長店長店長店長店長店長店長店 長, 店長なんだよフわり。めっちゃ背中が怒ってる人いるんですけど助けて店長店長お客様申し訳ございません私がこのコンビニの店長でございます大変失礼いたしましたな、なんかえっとそうですね肉まんが 冷たかったということで大変申し訳ございました大変申し訳ございましたえっと、ではですねえっと、このですね熱々の肉まんを二つお口に差し上げますあ、お題ですかお題なんて言いませんお題なんてこの肉まんを二つお口に頬張りくださいませ<音声><笑> よかふわりでは笑顔で挨拶しようはい店長ありがとうございましたまたどうぞお越しくださいませまだいるなウフンウフンウフンウフンフフフフフフフやった帰っていったいいじゃん ク道場の実践誤クイズでしたーどうだったどうだった今週もさいろいろ考えていろいろ実践してためになったでしょうためになったためになった、まあねトラックトラックあったじゃあこうおたの助けるくだりトラックはさ止められる自信のある人だけやってくださーいそれじゃあさ えー、っと、コメントを読みます。コメント。おい、おいいおいコメント送るなら今だぞ。<笑>何のクイズだっけ。護身だよ。護身。自らを守る護身術の。ご実践のクイズでした。ためになったね。ふわりの配信はためになるな。 そうだろうそうだろう超タうためになるね。うーん、はい、じゃあねえっとあそうそうギフトをねギフトをつけるえいあついたいくぞー俺の努力をーあライムだライムじゃねえかライムの努力をくらえー、<笑>ライムも努力してんだよああ見えて。 見えないところで努力してんだライモモ、頑張ってんな、褒めてやってくれ。はい、はーい<笑>これでいいかな。<笑>非常にためになりましたフォローします。イエーイ、嬉しい嬉しい。しい<笑>やっぱねためになることをねこうねみんなでレクチャーしていけたらいいなと思ってるから、こうやってね反応してき<笑>た。誰？誰？ 南さん、南さんありがとうこのライムの努力の指輪で必ずやだるまを倒してみせるえー、っとここいくよふあちょっと待って<笑>、うん、<笑>ああ<ー笑>ちょっとごめんのほんとにごめんほんとにごめん あー<笑>やったやったやったやったちょっと待って、やったって戻ってる場合じゃねえ。<笑>えっと、こっちかちょっと待って、足が邪魔いくようっう来た来たああ調子乗ったからこういうことになるー<笑>調子乗ったからこういうことになる<笑>あーあ<笑> うわ<笑>これが鍛錬の成果です。これが鍛錬の成果です。わーありがとう金吹雪南、みなみありがとう<笑>ー。頑張った。やっぱり残り練習した絵画があった嬉しいありがとう誰も送ってくれてもっと誰も送ってくれてもいいんだぜ。ああ体あったまってきたな。 だろも送ってくれないかなだろな送ってくれないか な, <笑> な, いかな<笑><笑><笑><笑> あ, ち ょ, あちょっと、もう一回指輪をねつけるねわ、くくくあちゃ…眠いふわりに技を決められて死ぬオルガ<笑><笑>努力の日暮れだ<笑>よしオルガの努力をくらえきた オルガの努力ちょっと待ってちょっと待ってこれね位置が大事なの位置が最初の立ち方が大事だからいくよ<笑>あ<ー><笑>あーああああこれ<笑>すまなかった申し訳ない<笑>すまなかった<笑>ちょっと調子に乗ったんだ自分に負けたんだ<笑>、はあ、ごめんほんとにごめん<笑> 本当にすまん<笑>ふわりも悔しい悔しい悔しい悔し い, 悔し い, 悔しいあんなけれんちゃうじゃない何やってんだよ団長あっ金とと金トとうれしいよちょっと待ってね一回精神統一するわ、うん、よし い, いくぞこっちは得意なんだふわりの構えは普段こっちだいくぞいくぞ うれ し, <笑>しいよえう、ー、れしいようれしいよ大会で優勝した時よりもうれしいよありがとうキンととリベンジさせてくれてありがとうほんとにやっぱねこうみんなと一緒に配信を作っていく鍛錬していくっていうのは ふわり塾だからふ<笑>いりふわり、パチパチパチパチーやったやったうれしいうれしいよ昨<笑>日にさ、ふわりの渾身のガッツポーズをスクショしてくれえ、ちょっと待って今日顔のコンディション悪いな<笑>ちょっと待って<笑><笑>オッケー <笑>ちょっ半目なっちゃう半目なっちゃうんだ恋人作るぞ終わりはいらないちょっと待って指輪をつける<笑>ライムどんだけ努力の指輪を送ってんだよほ<笑>らライム<笑>ちょっとで、ね、はクッキーパイセンの努力の指輪をつけますィーンこうかな クッキーパイセンの努力をくらえも う, も, うもういいかな<笑>このもういいかない い, いい。ねこうスクショタイムも設けるところがなんかね、リアリティのキャストになった気分ですわ。へ<笑>へい い, いい。うん。こんな感じかないやー。 みんなさ、ギュッととか超嬉しいわ、じゃありがとう。ほんとにありがとう。あっすありがとうございます。はい。じゃあね。もうね、あっという間に時間が過ぎちまった。あっという間に時間が過ぎちまったな。今日はこの辺で、ふわりを応援してくれる入門希望のみんなは、YouTube のチャンネル登録と、Twitter のフォローを頼む。マジで。 頼む。お願い。お願い。お願い。お願い。お願い。もっと、ふわりは鍛錬を積んで強くなるから。ああうん。誰も私も継続して練習していくから。フォローしてくれ。頼む。行かないでだって。わかったーここにいるー<笑><笑>いっぱいチキふわりもだよ。ふわりも。 わりも文化制のしょくんいっぱい付き<笑><っ><笑>やりきって疲れた<笑>疲れたもうそろそろねやっぱねけいこもね短期集中がいいんだよね1時間とか2時間とかパッとやってパッと終わるのが大事うんうんうんだからまあこの辺で今日のふわり塾は終わりまた来週やろうから来週も見に来てくれよなみんな、今日も いい夢、やなほんじゃバイバーイ バ, サバイ バ, ー イ, バイバーイ。